まずは下地ですこれは前回使った下地と変わらずに RMK のクリーミーボリッシュットベースの色なしです。なんかねマットとウエットの中間っていうのかな。うんこんぐらい取ったらでもうね顔はもうべちゃべちゃに保湿下地 保湿のスキンケアは全部終わってるのでもう顔全体になんか最近季節の変わり目で肌がすごいこう不安定なんだよねこれもバニラコの CC クリーム、まあ、このぐらいちょっと今伸ばしちゃったけどこのぐらい取って顔にのせる。 このよく見るすごいことにこのよく見るスポンジで伸ばしていきまーす。この境境目があまりないように首元にもちょっとつなげるように。 このコンシーラー、おこれがねすごい細くてで結構、なんか艶っぽくなるコンシーラーっていうのかなこうあんまり重くないコンシーラーを釜の部分とあと、この鼻の赤いところあとあとなんかできちゃったところの上にちょっとずつのせます。うん なんかねやっぱ手でやるよりスポンジの方がこうムラが後々崩れにくい気がして私はスポンジ用をおすすめしてますなんか筆とかもいろいろみんな使ってると思うんだけど私は筆肌が弱いから肌が弱い人は筆よりかはスポンジの方がいいんじゃないかなって思う筆使って一回すごい荒れたことがあってなんか動物性の その毛に私はすごく反応しちゃうので肌が弱い人はスポンジを使って伸ばした方がいい気がするよれがあんまり少ない気がして私は薄付きの化粧をする時とか、まあ普段メイクはこれを使ってますで最近私の中でも流行りがあって結構マットなお化粧をすることにはマっていて。 割れてるクリアラストのフェイスパウダー薬用美白オークルサラサラ美白肌これよくさ多分みんな見ると思うんだけどこれをちょっと手の上にちょっとはたいてこれでなんかね最近ね道歩いてると結構こうマットなツヤ肌っていうよりかマシュマロ肌っていうのかな まあ、冬に近づいてきたんでツヤ肌っていうよりかは多分みんなマット系にしてるんだなと思ってそれを真似て最近マットにしてますそうするとなんかねふわーんっていう印象になって最近ハマってます完成ですこれで私の普段メイクのベースは完成ですえっとねオリーブヤングで買った一番このさ細い 見えるかな？ケイトの濃い部分とこの二番目に濃い部分を私はなんか適当にこう混ぜて眉尻から足していきます。ちょっとこれはね鏡を見て眉毛と本当に難しいよね。もうわかるかな？本当にちょっと足すぐらい。どしてもい本当に大事だ。 で最近ちょっと眉毛を長く描くのにハマっていてでこんな感じ眉毛ってさ本当に人それぞれ全然形が違うからさ参考になるのかどうかは分かりませんがこの筆は本当におすすめ。 こっっっちちの方ががょっと下がってるかな最近シャドウを変えたんですけどこれは ItsSkin のジンジャーブレッドっていう色を使っていますでもね結構こんな感じのキャラメル色かなでこれをまあちょっと筆にとってこれを。 もうアイホール全体に塗りますで私はちょっと目と目が寄っているのでちょっと外側に離させたいので目尻の部分をちょっとだけこう長くシャドウを入れるようにしていますこんな感じですでここでポイント<笑> この余ったシャドウで眉頭をちょっと足していきますでシャドウとこの眉毛の色が統一してると結構なんかおしゃれ顔っていうのかなメイクに統一感が出てなんかおしゃれ顔になれるって聞いて私はこの眉頭にちょっと足すように。で反対側も。 ちょっとね、この眉頭がちょっと外側から生えているので私はこの内側の部分を左をもっと足すように。で眉頭ちょっと足しすぎるとこうすごく男顔になりやすいのでそこは皆さん注意してくださいね。 眉マスカラ今ちょっと髪の毛も明るいので眉マスカラこれも前回と一緒でサナのエクセルアイブロウマスカラのナチュラルブラウンこれを塗っていきます下からこう上にで眉尻は上から下にのせるようにするとダマができにくい 眉毛は完成ですでさっきのシャドウの続きでこのシャドウもこの目を囲むようにもうがっつり塗っていっちゃう前までこういうところも全然シャドウとか塗らなかったんだけどね時代って変わるんですね<笑>もうシャドウは私は1色だけ使ってますでこれがちょっとこうラメが入ってないのでこの今のこのマットな 化粧をするときはもう最近これをずっと一色使いしています。でこれミシャのモドンシャウド1番ライスショリンっていう色です。よくわからないけど。でこれがねあのメイクさんが本当によくいっぱいたくさんメイクさんが使っていて発色がすごくよくて。でこれは あのもう涙袋ここの部分にちょっとだけポイントとしてのせるようにしてますここちょっとピンクがかってるシャドウなのでなんかギャルっぽくもならないしなんか白っぽいシャドウここに塗る と, ちょっとギャルっぽくなるんだよねでシャドウは以上ですまつげもうまつげはもう 前回やったような感じで、この非正動かな？お、週上村だ。なんで？私買ったことないけど、お姉ちゃんのやつ借りパックしたのかも。で、これで挟みますね元を。そしたら、でこれを何回も上げて。 もうがっつり上げるのが好きなのでそがっつり上がりました反対側もこれも前回と同様のデジャブのボリュームマスカラを塗っていきますもう根元からしっかり で最近はちょっと下まつげにちょっと力を入れていましてたっぷりマスカラを塗っていきます<笑>こんな感じでまつげは完成しましたチークはこれは 3CE のブレンドブラッシャーのママチタ 色ですでこれがね2色になっていてコーラルオレンジとちょっとオレンジ目が強いこのシュッシュッと混ぜます。で混ぜたら手にちょっと取って目の目尻と鼻のこのこう交わる部分ここの部分にちょっと最近下目に入れるのにはまっています。うんうんうんうん ークを入れたらちょっと、ね、これをメイベリンのこのアイシャドウのこの一番濃い茶色この一番濃い茶色をさっきのこの眉毛を描いたふうにつけます。したらここの 目尻の部分を本当にもう自然になるようにちょっとアイライン代わりに引いていきます反対側もこんな感じです大大事な大事なな シェーディングこれはキャンメイクのシェーディングでこの筆はオリーブヤングで買いましたこの大きな筆で本当に顔のラインこれ本当にやるのとやらないの全然違うよねメイクって本当にすごいもう、ね、顔の枠っていうんですかね顔の縁にも 塗って塗りましたらこの余ったので私はこの鼻の横に軽く鼻先をちょっとツンとしてツンとさせてみせたいのでこうしたらここに軽く塗って。 リップを塗ってないじゃんリップ大事やでこれは前に紹介したチョンゼムルのこのオレンジリップを塗っていきたいと思いますなんか足りないと思ったあれなんかすごいメイク初心者みたいになっちゃったうんこのように全体的に塗ったら これで秋の普段メイク完成です。